黒岩はとんでもないことをしでかしました私の軽率な行動によりその栄子さんが子さんは大変傷つけてしまったということに対して心からお詫びを申し上げたい心からお詫びを申し上げたい心からお詫びを申し上げたい心からお詫びを申し上げたい 黒岩、お前は、長いこと、悪いことをしてたんだな。お前は、富士テレビの社員だった。数々の、劣悪な記事、恥ずかしい。富士テレビも、黒岩の、どちらも恥ずかしい。お前のような悪人には、記事は無理。黒岩、お前、二度と、悪事を働かないと、誓うことが、できるか。まあ、無理だろうな。あっしは、不倫には、 目のない男、そりゃ、無理ですよ。無理、無理、無理。民民大 ち선이끄는힘오るき다ありがなな、とうじゅく。えべ、ば 君相に君に目標だ。君相に決心は君に進み。君が가리킨おじかんいるよう、そうでり、こだ。